めっちゃい い, い, いありがとうございままましたたたためっっちゃ良かったま今度、ま、た連絡するんで、まあ お, はいま、お, お疲れさまで す, お疲れ様です He's、so 悲ししみみきまとうしがら「気にしないぜあなたたち」「俺は俺の生き方まだ見えない尻にざま死ぬまで突き詰め